ベータテスト版来ました。バダム幼稚園のマップ読んだねー。バダム幼稚園は1がいつもの感じで、2から5が新しく追加されたのかな。破滅あり。ここの階段の手すりもなくなってる。 分経ったから夢落ちああめぐきするお互い夢落ちてるから起こせないねフレディ近くに来てそうあれ追いかけられてないのか 僕もお願いします。ありがとう。わあ、クレディがワープしてくる。そっちか。 てるかな？ごめん、そこどいてくれー。ごめんよー。あれ、仲間がもがいて諦めた。 マップの配置が違うからどこに逃げていいのかわからないこの白いオーラの目覚まし時計がマップにランダムで1つ出てこれで起きるかスキルチェックミスか仲間に起こしてもらう仲間に起こしてもらうのは毎回倍時間がかかるようになるね ここの発電機じゃなくて幼稚園付近つけたいなバレた ここはどこが中心なんだろうクエンキン治療お願い。オッケー。フレジソンできそうだな。僕が追われてる 偽物だこれは偽物じゃなかった。 夢の中でも信音するときは、チェイス判定出てるときなのかなもう追われてないランラン聞こえる。いたー。この幻影の板強すぎる。 幻影の板に小さな獲物反応するけど、動き多すぎてやりづらい。ジェイクがチェイスしてる。メグありがとう。おお、きっとゲだ治療ありがとう。 いたちは持ってなかったよねここから離れなきゃ追われてるはずだけど姿が見えない あれもう追われてないジェイク逃げるぞああ、夢落ちてたんだ起こしてもらうの2回目だから時間が二倍になってるジェイクありがとう。 これって発電機ついた場所にはワープできないのかな先に救助行くかきっと下僕もあるよよしクレジ戻ってきてる おこつけ切りたいオッケーフレディどこ行ったんだろうジェイクの発電機進んでそうだね今の爆発でバレちゃったね幻影の板怖いし置きとくか ここをなんとかつけたいなさすがにつけきるのは無理かノーワンの可能性あるから救助行くか 今なら起きてて言うよ入るしノーワンだとまずいから助けようやっぱりノーワンだった してくれたナイスジェイクダメだったかー、うん、微妙な距離だな、うん、間に合わなかった あったとこだメグらンバッグを生き残ってくれー。